結成五十六年を迎えました、えー、青鳥発祥のうち春商店街、えー、ここを根拠としまして、えー、もう高円寺の青でのパイロニアともう言ってもいいんじゃないかというぐらいの歴史あるテングレンでございます春、えー、のテングレン飛鳥レン青石、えー、レン、えー、この三つのレンというのは高円寺をお本当に青鳥を作品になる前から 独立連として高円寺を支えてまいりました。えー、徳島平和連の姉妹連でございます。手具練の大きな特徴というのはやはりあの女踊りですね。女踊り特に衣装レモンイエローのこの独特の色使いのこの女踊りの浴衣というのはそれだけでもその浴衣姿を見に来るというお客様も大変数多くございます。それでは第二部。 取りを取りますが、はぐらいです。 えー、秋野さん、高円寺踊り第2部、えー、これを申しまして終了でございます、えー、皆さん、いかかがでしたでししたょうかやっぱり、あのー、マスクをして踊るというのは息苦しさ、大変なんですけれども、本当はマスクなくてな し, なしで、えー、声と笑顔と、これに、えー、踊りに笑顔が加わって、本当に、えー、そういう日が待ち遠しいのは実感でございます。えー これを機会に、一歩一歩、また高円寺の踊りは来年の開催に向けて進んでまいります。各年、本当に努力して、なんとか来年につ な, がつなげていこうと努力しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。<笑>外がだいぶ冷えてまいりましたので、気をつけてお帰りください。本当にありがとうございました。